私滅裂な主張でですすどうも政治いいろろの学ぶです今の岸田政権が最良のものだとは決して思いませんがそれでも消去法でいくと自民党しか選択できないのが残念ながら我が国の実情ではないかと思われます。 産経新聞の記事を引用します。共産党の C ・カ和夫委員長は13日、国会内で記者会見を開き、最新の党綱領解説本新綱領教室の出版を発表した。ただ、自衛隊をめぐるご都合主義との批判に応える内容とは言い難く、国民の共感を得られるかは不透明だ。 シ于氏は会見で、夏の参院選では共産党の綱領が一つの争点になるだろう。大いに綱領を国民の中に広げて勝利を収めたいと述べた。出版を決めた背景には綱領への疑問に応える狙いもある。特に綱領で自衛隊の解消と掲げながら、いざという時には、 憲法違反の自衛隊を活用するとの紳士の最近の発言に対しご都合主義などと批判が殺到している共産は綱領を改定した約20年前から自衛隊に関して同様の見解を示してきた小池晃初期局長は11日の会見で党の主張が最近になって変わったと言われるのは誤解だと述べつつ国民に 私たちの立場が十分に伝わっていなかったことの反映でもあるのかなと思う。努力しなければならないとも語った。とはいえ、党の見解を変えるわけではない。C 氏は会見で、自衛隊と憲法9条は両立しないが、旧白不正の時には国民の命を守ることが政治の責任として問われてくる。当然、そういう時には、 自衛隊の皆さんに頑張っていただくと従来の主張を繰り返した。一方共産は将来的に他党と樹立を目指す連立政権の対応に関しては自衛隊を合憲するとの立場だ。解説本では自衛隊と共存する時期は自衛隊イコール合憲の立場を取り国民多数の合意なしに合憲から違憲への 憲法解釈の変更は行わないと明記している独自の自衛隊官は分かりにくく自民党重鎮は憲法の本質が分かっていないと突き放したとのことです岸田首相は聞く力を最大の武器としていますが一方で何も決められないことを露呈しています 内閣法制局のホームページを見ると、過去の法律案提出、成立件数の一覧を見ることができますが、これを見ると一目瞭然です。前政権の菅内閣は、令和2年9月16日から令和3年の10月4日まで続きましたが、この期間に開催された国会は、第202回から第204回までの3回です。 第202回はわずか2日の開催でしたので除外するとしても、第203回、第204回を合わせた成立件数は94件となっています。岸田内閣は一度総辞職を挟んでいるので、便宜上、第1次、第2次と分かれてはいるものの、まあ同じ内閣と見ていいと思われますので、その任期は令和3年10月4日から 今に至るまでと言っていいでしょう。この間に開催された国会は3回、第205から第207回です。いずれも開催期間が短いのが特徴であり、法案成立件数で言うと、第205回と第206回が0件、第207回でようやく4件を数えたということになっています。 わずか一年余りの菅内閣が94件もの法案を成立させ、仕事し内閣と呼ばれたのに比べ、岸田内閣は発足から半年余りが経とうとしているのに、未だ4件しか成立させていないのです。もちろん、この先岸田首相がア案ぶりを発揮し、法案をどしどし成立させていく可能性はありますが、少なくとも現時点では、データとしてはっきりと、 何もしていないことが浮き彫りになっているのです。このいわば適質と言っていい状態は、ある意味、来る参院選で野党の有力な後押しとなる可能性も秘めているのですが、肝心要の野党がこの低堕落ではどうしようもないというのが我々有権者の正直な感想なのではないでしょうか。共産党が新たに出した新綱領教室は、 まさしくこのどうしようもないを表しているものだと言っていいでしょう。共産党の主張を噛み砕いてみると、自衛隊は憲法9条に違反しており、解体させなければならないと言いつつ、有事の際は自衛隊に頑張ってもらう。もし他党との連立政権が実現したならば、その時は自衛隊を合憲と認めるということになっています。 わけがわかりませんね。まず、ロシアのウクライナ侵攻や北朝鮮の核再開発、中国の尖閣諸島や沖縄に対する野心、こういった国際情勢を目の当たりにしながら、日本にとって唯一の防衛力である自衛隊を解体とは、一体どういうことなのでしょうか。ロシアはすでに一部国会議員が 北海道侵攻の可能性を明言しています。C 委員長は、ロシアが攻めてきたら、無抵抗で降参し、喜んでロシアの植民地になろうと言っているに等しいわけです。そう言っておきながら、地震や津波などの災害が起きた場合は、自衛隊の力を借りるとも言っているのです。自分たちで、お前らは憲法違反の存在だと、 詐欺すさんでいる相手に対し憲法違反の存在だが俺たちが困った時は助けろと堂々と述べているに等しいわけですしかも自衛隊は違憲を当勢としておきながら権力を掴むためならいくらでも二枚舌を使うとも宣言しているのですこんな私利滅裂な主張をする党を一体誰が応援するというのでしょうか 小池書局長は、国民に私たちの立場が十分に伝わっていなかったことの反映でもあるのかなと思うと言っていますが、これも全然違います。国民は、共産党の言っていることは、お花畑の理論ですらなく、ただの奇弁であり、もっと言えば嘘だと看破しているのです。そういった意味において、共産党の言っていることは逆に、 十分に伝わっているのであり、だからこそ支持率が低迷しているのです。言っていることが十分に伝わっていないのではなく、言っていることがあからさまに間違っているのです。時代錯誤の軍備イコール悪理論を振りかざし、現実を全く見ようともせず、自らを振り返って反省することも一切せず、甘つさえ わからない国民が悪いのだというその姿勢は、中国やロシアといった独裁主義国家の国家主導者にも似ている傲慢極まりない態度と言っていいでしょう。そういえば、今の日本の政党のトップの中で、市委員長ほど長きにわたって独裁を続けている人も一人もいませんね。こんな政党を支持などできるはずもなく、消去法で、それなら何もしないけど、 岸田政権の方がはるかにマしと有権者が思うのも致し方はないでしょう。来る夏の参院選、岸田政権にお給与生体と願う有権者も多々いることでしょうが、残念ながら受け皿となるべき政党が見当たりません。これほど有権者にとって辛いことはないと言ってもいいかもしれませんね。ということで、今回の動画は以上になります。